マダイの塩ですかマダイの塩っていうちょっとマダイはいマダイの塩っていうのは本当にありましてそ の,、ね、の塩ではなくてマダイの塩っていうのは本当に売ってるんですよ で, すで売っててこれあの日本酒に合うたこ焼きっていうのをの竹虎氏が研究された時に作ったたこ焼きなんですけどあ塩だいや僕だからロシアは まだそのソビエト崩壊しロシアになってその入国するのが結構大変なまだ時期に出張で行ったんですよ、はいはい、向こうに呼ばれてたんですけどそれでもビザだなんだってやるのにすごい時間がかかった時期で日本人なのってほとんど の, その少佐の人間が行ってるぐらいみたいなレベルの時に行ったんですけど変だなと思ったら入国審査えらい時間があるんだよでよでツーッて通ってる人とそうじゃないそうで僕なんかその。 変な止止められが止 ま, 止まってずっと何かを見てるわけでもなくその検査官の人が最初ガチャガチャガチャって僕見ながらこうやってやった後にガチャガチャガチャガチャガッてやって画面見た後に僕のほうこうやって見てるんですよで僕こうやってもうん、<笑>ってなるじゃないですかでこれ冗談の時で5分間ぐらいこうだったんですよだから僕気持ち悪くなっちゃって、えー、英語でいいかなと思ってほんで英語でちょっと。 あ, すみませんあとどれぐらいかかりますかって言ったら「シャッと言わマウス」って言われて英語通じんですよね。ねて言われて黙れて、うん、静かにしろって言われて黙ってろって言われてまたそこから本当にもう78分だから合計で10分以上ずっと眺められた状態 で, でしばらくしたらその人がこうやってまたカチャカチャっ て, 言って行けって言われたんですけど何やってんみたいな。 まだパソコンの画面見てなんかあれた俺のほう見てるかなそれひょっとしたらだからそう指示待ってたのかもしれないですよねいやあれああいうですねやってるやつこうやって能力者が飽き待ちしててようやくこいつ見れる番だっつっ て, 早 く, 見て早く見てくれ っ, って見てあそいつ何も持ってない大丈夫みたいな<笑>こういうことだったのかないますいます不気味な時間でしたあれは Mr. マリックさんってすごくないですかミスターマリックだってあの トリックですけど1 0 0百パートリックだけどそこら辺の超能力者よりやれることが多いですよねだってトリックだもん、うん、でもトリック見破れない以上同じレベルであの人はだって手から生ビール出してましたよだから手品だから、うん、えどうなってんだこれ、うん、と思ってだからここね超能力とあの手品の世界っちゃあってえー、えー あのこれもね、あんまり言うとよくないんだけどな、うん、あの某メンタリストなんかも全部トリックあ、はい。あ、そうですよね。それはね、それは別にメンタリズムじゃねえだろうっていうツッコミがあったりとか、はい。その超能力とその手品っていうのはすごいこう、ね、常にね、手品師から言わせると全部あれなのでできるぜ、うん、トリックでできるぜっていうんだけど、うん。これもあんまり言っちゃいけないからな。あの、ダメだと分かったるしな。どうしようかな。 いや僕はね、<笑>僕はぶっちゃけあの<笑>マリックさんとかデビットカッパーフィールドは本当は超能力使ってるのにあいつら障害するために超能力じゃないって言ってんじゃないかなと思って。ちょっとトイレ行っていいですか。どうしましょうかね。言える範囲です。そうです。収録なんであのカットすべき。ダメならカットしろ。ここ 映像チェックしていただいて。もう知らないよ、もう。いいです、いいです。いいですかうそういう番組です。さっきね、手品とか、はい、ですか。マジシャン。やっぱりこう、手品の本場本場ってあるじゃないですか。ラスベガスあ、ベガス行っちゃったな。ベガスは僕、西, 西川に。毎年行ってました。もう手品師、マジシャン、ね、イリュージョニストっていうやっぱ、本場アメリカ。で、その、いわゆるマジシャンの教会ってあるんですね。まあ、ありますね。 その組合みたいなです。はい。で、その協会のまあちょっと奥の院みたいなところがある。はあ、ははあ。で、そこの奥の院の組織というか会員っていうのは、これ<音声>。一言も言ってないんですよ。<笑>一言も一言も言ってないですよ。聞こえない見えない。通称、うん。MC。はい。そうですね。 で, ですね、はい。そこはですね、うん、まあ当然のマジシャンですよ、うん、そこに所属してる人たちは全員超能力者です、うん、やっぱり僕絶対そうだと思ってたんですよだけどそれとあのトリックでいろんな手順ももちろんやってるけども革新的なでので掟があるんですよお起きてお掟お 絶対超能力者ではい、いやならない行言った瞬間の波紋あそうなんですね絶対ダメ 規定を破ったやつが歴史的に一人だけいるん。ひょっとして。それは。え、ちょあのインシャルだけにしてね。はい。U G。U G。ま あ, あ結構スプーン曲げとかで、ね、有名で。<笑>誰だっけ。ちょっと待って。わかった。だ。ダ, だ よ, ダだよ。ダメだよ。ダメだよ。すみません。 あれ起きて破りなんですね。だから追放されたね。だからか。だからよくねあのショーとかでマジシャンっていうかテジもやってたじゃないかってこれ批判されるんだけども、実はそういうことなんだ。 マギ師郎とかどうなんだろうな俺一番好きなマジ<笑>シャンはンジの方でした<笑>そうでし、でもでも電子レンジ上に布かぶせてえ消えんのかなと思ったら布引っ張ったら電子レンジ引っかかって電子レンジが前に落ちて「消えるわけないのね」って言ったのね何が起きてんだこれと思って。 でもそう思ってたら一番最後にすごいマジック見せるじゃあやりますよそのネタが分かんないやつ見せるんだよ最後一回必ずかあれはちょっと怪しんでてマリックとかもそうなんだけどあれトリックじゃなくて本当は超能力なんか裏返しで超能力なんじゃないかなっていうまあー・マリックさんはそれが売りでしたからねそうですよねいやめっちゃ面白いめっちゃ面白かったそこがねその 秘密結社フリーホニャララっていうのが面白いなみたいなやっぱそういうのまだあるんですねまだじゃなくてずっとずっとなんですね<笑><笑>そこがあそこのエンターテインメント界も結構やってるわけだなお金、ね、ました<音楽>それちょっと趣向を変えた、うん これもちょっと視聴者もちょっとがらりと空気が変わるかもしれませんうまさにムーンそのものの話になりますけど、うん「ノストラダムス」がやっぱりものすごい盛り上がってたわけですよ、うん、も, うもう社会人になって来たるべき1999年が来るぞと2000年はないわけですよね僕は、うん、ムーミンにとっては99年滅びるんだから、うん、でそのびっくりしたのが ムーさんがその<笑>まずムー2000年度のその定期購読のお知らせっていうのとその2000年1月号の予告を載せられていたし何<笑> な, ならその2012年の滅びる時も2013年度 の, その定期購読のお知らせが載っていて僕薄々感じてたんですけど。 <笑>ムーン編集部の方々はが全くないですよね<笑>あのまずですねノストラダムスねあ、はい、りましたけど問題のお予言詞、はい、これはまあ初世紀もしくは百紙編なんてねここ、はい、でありますけども、ね、第11巻の2772回、はい、ここに「1999年7の月空から恐怖の大量 が, が降ってくる」くる。 アンゴルモアの代を復活させるために、はい そ, ねはい、その前後火星は幸福の名のもとに統治するであろ う,、はい う, う, さう。さすがやんじゅだ。さすがかっこいい。う第十巻、七十二番。二番ですね、うんはい。職業病みたいになってますよ、ね。<笑><笑>で、ここで注目は、これ四業種って言うんですけど、はい、カトラム。四番目の行その前後、火星は幸福の名のもとに統治するう、はい。前後って言ってるわけですよ。うん、ほうほうほう。 99年のの月の後もあ る, のある大前提として、うんうん、前, 前後なんだからと、うん、でしかもノストラダウスっていうのは、うん、その例えばアリニ2世の手紙の中だとか、うん、セザールの中でいろんなあの自分の予言のことを書いてるんだけど、うんはいはい、そのあのあ、うん、そっかそっかノストラダウスのことについて少しでもかじった人であらば、はいはいはい 1999年で人類滅ぶ、うん、何言っちゃってんの、うん、って感じで何言ってんのって、えー、でも<笑>僕小学校の時に滅ぶ滅 ぶ, 滅ぶあんまり言うから1999年までやりたいことやっとかなきゃいけないの雑誌別の雑誌であって<笑>他の媒体。<笑> バイトだったかな、そうだったか。かついについにって言ってましたかね。そう当時から全部ここに出してください。うん、ちゃんとその後もあるから。うん、<笑>そう。なんかよく言うんだ。よく言うんだ。<笑>ようんだよもうまあまあまあまあ、まあ、99年人類が滅ぶってちゃんと書いてる。99年の後どうなるのか。でなんかそう書いてるんだけど一旦 過ぎたことで、しかもなんか解決したように見せかけて、なんか2年後ぐらいにやっぱりあったとか言い出すじゃないですか。<笑>必ず、またや、やっぱりあったって、ま、戻っとるやんっていう。これはノスタダウンさんの予言っていうのはあくまでも解釈なんでね。うん、な, るなるほど。だからあの、10人いたら10人の説があるという、うんあ。新解釈で。いろんな説があるんで、うんうん まあ、言ってみればそのノストラダムスの本当の真意っていうのは分かんないわけですよ分かんない本人しか、ねいいねうん、それこそノストラダムスの例をね板垣のように下ろして聞かなきゃ分かんないぐらいのレベルである、うんうん、ただノストラダムス自身も手紙の中でね、うんうん 分かんねえぞともお前らには<笑>って書いてるわけよ。<笑>うん、みんなもうモンスター様スも編集長も言っちゃってるからな分かんねえって。今<笑>、まあ、だいぶ言っちゃってるからなもう。<笑>やばいんだよ。でも本当のことは分からないけども、うん、本当のことはあるわけです。そうですよね。うん、ね、はい、まだまだお前ら分かってねえだろうっていう、うん、次元の本当の意味っていうのは。 わからないように書いたって本人が言ってんだから。なるほど。なまじわかったって言うやつが本当かっていうね。うはいはい滅亡って言ってますね。はいはい。だからさっきの容疑用形容詞のどこに、どこにも滅亡って書いてないじゃん。でもムーは何回も滅亡って書いてます。<笑>滅亡説を取り上げてるんだから。る、うん、あ, あ、そうですよね。なるほど。でも、でもつい一とかやっぱりって言うじゃないですか。でも、その先のことちゃない<笑>、うんと覚えてる。 まあ、そうですよね、うん、だから先があるから来年の定期購読のお知らせが必ずあるわけですよね<笑>それがムーの読者だったらば普通、うん、いや九99年以後もあるよね当然だよねいやなんか次は2012年だよねそうなんですよあのなんか強力な呪いみたいな話を書いといてこのなんか付録を使うと大丈夫みたいなことを言い出すじゃないですか<笑>、うん、えっ 見ます見ます。めっちゃ怖かったのに。最後付録って。それ ね, <笑>それね他社だと。他社じゃない。<笑>他社の他社。他社じゃないかった気がする。別の別の雑誌ですよ。<笑>よくねごっちゃにする人いるんだよね。すごいね。<笑>ごっちゃになっちゃうんだよ。このロゴだったとだ。いやだってね広告出稿をしてる人たちもあのジュとかさいっぱいムーで売ってるじゃないですか。<笑>うん、滅亡する。 っ言ってんのに最後まで宣伝してるから最後の年滅亡しなくてよかったじゃんいやそうなんですけど<笑>え滅亡した方が良かったのいやそんなもんないですよ滅亡した方が良かったのた だ, <笑>ただちょっとぶち切れるもよいや<笑>いやただ若干僕僕はあれこれ本当ね功罪あると思うんですよ僕本当に小学校の時は1999年ってことは俺が何歳ぐらいって分かったんで結構慌てたところがあるんですよ慌てたかゆえに自分の行動とかその勉強とか含めて 活性化されて、加速したっていうのはありますよね。それはすごくいいところ。やっぱ生き方です、ねうん、生き方は変わった逆に。100日目に死ぬワニですよ。そうそう。そうです。<笑>だけど、どうやって今を生きるか。 そうなんですけどムーの場合はあの100日後に死にますって言っててその普通に101日後が出てあので110号目でやっぱり来る週末みたいなことを言い出してりして100日目で死ぬワニーが本当に死んだのか、うん、まあそうです、IP、としてて生き残ってますもん ね, ね、うん、あれ本当に死んだのか議論あるじゃないですか確かにあれ分かんないんですよね意味深なこの、ねうん、終わり方してるじゃないですか、うん、してします<笑>あのほら 100日後に連載が終わるって意味だったのかなあれなムーにいたっては終わらないからねこれはもうそれも説じゃないですか、うん、あ、そうですね確かにそういう読み方ができるっていうことはやっぱね、うん、鍛えられたズ、うん、ームインで鍛えられたさすが普通の人はできませんよこれはそうなんですよよかったじゃん原さんよかったいやそうあのね うちの、ね、妻はムーを読んでないので「でもムーあ昔からあるじゃん」って言って僕妻が一回り違うんですよ12個ぐらいしたんですけど昔から私生まれた時ぐらいからあるけどよくネタ持つねっていう、うん、そう分かってない人の発言なんでねいやいやで違うんだとあなんかね季節感があって<笑>かある時期に来ると マヤ文明がまた来るんだよねみたいなっていうか奥さんの方が正しいですよ、うん、あ, あそうなんです、ね、創刊当時あらら<笑><笑>ないんだよあらあら言っちゃったからよ、ね、もうこれね創刊当時の1年 の, あのバックナンバー見てから今と同じだよそう<笑>ネタがいやそれ同じ今遠回しに言ったんですけどそれ切実な問題なのいや、あのー<笑> ムーミンつ、そオーストラダウンスのカードがもう切れないんだよ、ね。そうですよ、ムーミン全員気づいてるんよ、ね。こないだ20年目で切ったけども、うんや、やっぱりって言いますもんね、記事の中で。<笑>うん、そうなんですよね。いや、これは本当ね、ムー最大の謎が今解けてしまいましたね。 僕の身近でもいるんですよ、あのエリアン・アブダクションされたってやつが。アブダクティーがそうなんですよ、アブダクティー。で、特にあの多いのが、えー、中米、北米辺りの僕、私は宇宙人です。これねれ、面白い傾向があって、ね、アブダクションケースってね、ほぼアメリカなんで、ね、そうなんですよ、アメリカとかまあ、ヨーロッパもイギリスも、多少ありますよね、結構、基本 ア, アメリカの、アメリカ文化。 南米もちょっとアメリカ文化ですね。そうなんですよ、あの北米あたりに集中してる。であの辺でアブダクションさせアブダクティに限ってやたらとデッサン力が低いっていうのが僕の持論なんですけど。<笑> あ, あそれ知らないから。例えばあの、ね、アブダクションでいうところの初期これね1970年代、はい、特に多いんだけど、はい、も。 そのその頃の方々っていうんですごい写実的な僕が見たことあるのはもうこのレベルなんですよね、うん、まああのまあもちろんね「デスナルクうんぬっていうのはあまあ本人のねその素質かもしれないけども特にあの初期の頃の、ええ、事件に関しては皆さんもすごい書いてますんでリアルなで結構リアルに書いてますよそれあんまり出てない点が多い っていうんで、えー、あの前小西というグレーみたいなね、はいはいはい、あれがそのステロオタイプでこう小西宇宙人っていうになったっていうねあれこれ未知との存分ねあれも大きいんですけど<笑>僕デザイナーとか知り合い多い中で宇宙人に拉致されるやつに限って絵が下手なんですよね。うん どんなんだったっていうとひどい絵を描くんですよお前これじゃあ拉致された価値がねえだろっていうくらいもう 一, 時一時はデッサン力がない人間を選んで拉致してんじゃないかと思った限定ねデッサン力ない俺だったらもうちょっと前こと描くぞっていつも思ってたんですけど あ、でもいらっしゃるんですね、ちゃんと。ん で, すね、でもそれが世の中になんであんまりこうあんまり出てないん、ね。出てないというよりも、それがあの UFO とかの研究の中でのスタンダードで、うん、むしろこっちの方う、ね、こういうのがこう出てくるっていうのは、あんまりその研究家の中では取り上げられてない。ま、たか逆に言って信憑性やっぱ低いんだよ。俺はもうコンタクティがいてね。うんうん。あ、あちょっと、うん、あ, の ね, <笑>あ の, のね。はいはいはい。四国出身のね、高松市出身。<笑>もうあの<笑> 俺はすごい聞こえる聞こえる受信してるっていうからそいつん家にいったらあのリアルにあのそいつん家のこうステレオコンポのラジオのアンテナから普通にトラックのうんちゃんの「えもう16号コミコミ」っていうのが「いやこれ無線だぞ」っていう<笑>。<笑>拾っちゃったのね。 なんかじゃああれ普通にね張りが出るんだけど本当に周波数合え、ね、ば、うん、だってあの面白いところあるじゃないですかガードレールから声が聞こえるって あ, あなんかねありますもんも あ, あれ本当に電波入ってるそうそうそうあしてるラジオとして聞くるラジオなんかって所詮あのチューニングとかアンテナ当てるたりただのコイル巻いてくると、ね、こう合わせるだけ な, な、ね、だからあれ電源なしで聞こうと思ったらラジオって聞けんだよああん す,、ね、すごいんだよって電波自体がそのエネルギーでそうですよね 電気ですもん ね, そうそうですねだから遠隔充電できるのも同じでだからよくあのそのは 刃, 刃がね、はい、金属の詰め物やってこう聞こえてくるとか知ってます受信できるやつがいるんだよ 銀, 銀歯みたいな時でそうそうそうあでだからあのそれを利用してそのこの刃に、はい、そのねあの今はこう、はい、トランシンバーみたいな形であ、ね、あのトリック使う手締め利用、はい、骨伝導とかを使ってねあのそうそうそれで当てるんだって後ろから見てもらって。 い大丈夫かなこの番組後ろから観客になんかもうそれトリックやってんだけ言っちゃってるからもう絶対いいんだからもう<笑>でも<笑>に関しては言、はい、のは<笑><あの><笑>本人が猛烈に反発してる時ふざけんなこんなこと言うてう絶対違 う, 違うからだけど<笑>知ってる人がいるからなもうなここに な, 本当のことなあれをこうやってるあのねあの。<笑> えー、まあいわゆるその超能力否定側のね、えー、あの組織とかあるあるスキャピティクスな人たちが、はい、これ一回ちょっね猛攻撃だよねあそうですよね<笑>、うん、イニシャルですねって、うん、だいぶね U G <笑>だいぶ聞き取りにくい放送になるけどね<笑> U G あの<笑>どっかのねデザイナープラントみたいな U G <笑><笑> いやそうな、うんですよ。あた<笑>違たあ こ, <笑>これだから、ね、全然かるのでも何でもないですけど編集長多分もうね世代的にあ僕よりちょっといくつか上なんで聴、うん、能力とか心霊とかね、うん、初期 の, その批判的なものとか、うん、そういうのっていうのはまあ非常にレベルが低い、ね、そうなんですよ、ねうん、だからそのだから何だろうなそこでつまずく、はい、う子たちっていうのはもうそのあるもう世の中も。 一二三四だからの、ね、そういうところでね、うん、つまずいてる方々は絶望が足りないなるほど<笑>まさにそれがムー、ま、が世の中はもっとその先がある先があ る,、うん、先があると言いつつ<笑>同じところでこあれこの話題なんか4年ぐらい前に見たぞみたいなこうね<笑>でもその時には一、うん、つ ちょっとじ同じところを回ってるようでも一回上にある、うん、そうですよねそれが成長っていうこと、うん、そうですよね<笑>ムーさんそれを重ねることを人生っていうそうなんですよ<笑>大パーツなんてすごいなと思うのがなんかこれ大ーパーツじゃなかったっていう解明が世の中でされて一般化したときに急に忘れたかのよように扱わなくなくるんだよね、うんうんうん、あの大ーパーツの写真二度と「ムーで出」で 見, 見なくなったみたいなのがあるんだよね ややややるやる、うん、やりますよ ね, ねそううういのっちゃ何<笑><笑><笑>だろう聞きたかったような聞きたくなかったようなネッシ ー,、はいはい、ネッシーなんかいい例なんだけども、はいはいまああれは世に暴露されましたもんねネッシーの一番最初のね有名な写真、ね、他にも写真あるんだけど、ね、一番有名な外科医の写真っていうのが、はい、トリックでこうやって船のこうやってや っ, てだったってこと、ね、嘘だからあれあもうそれが2周して 嘘なわけですね。嘘だよあれ。ってことはってことはあれ言ってるの全部嘘だそのトリックだったっていうことが嘘だってことですね。何言っちゃってんのる何信じてんの世の中はって感じ。なるほど覚えてるけど「ニュース23」ツースツリーの筑紫哲也がさあ、はいはい、歴史的な写真がこれでブーグーグーとか言ってる、はいはいはい、何言ってんのうなるほ ど, なるほ ど, なるほどっていう。<笑> あれはこの外科医の写真っていうのはこういうふうなところしか写ってないんだけど、はいうん、これ脳トリの写真ってこうあるわけよ、はい、こ れ, あれ連続写真なわけよ、はい、連続写真でこの対岸まで写ってる写真があっ て, あ れ, ってあれねカワウソだよカワウソなんですかカワウソが泳いでる写真であそれをこうトリミングしてするとああなるんですねだからあれはネッシーでもないんだけども、ええ、あれはカワウソよそんなのだって、ええ、あのユウマ研究家はもう知ってるって、ええ 言ってるんですねあれはもうアイコン的になっちゃって有名すぎるから、うんはいはいはい、あれをねトリックでしたって言うからこう、はい、デバッキングみたいな形でなな、まあ、世の中の人で、はいまあ、信じたわけでしょ信じましたよ僕は、うん、<笑>僕は小学校の時は信じてましたいると甘いあれはそもそも、うん、みんな否定してたあんなものは証拠としては使えないなるほどでなくてもあんだしネッシーは、うん、ネッシー陸に上がってきてんだから上がってきてるんですかもちろん もう見る の, の, のび太の恐竜恐竜家みたいななだから恐竜でもないよそのプレシオサウルスってね<笑>あれはあのその海水柱出でもね柱でもないよ、はい、上がってきちゃったんです、ね、いるいるいるだってもう捕獲されてるんだもん捕獲されてるんですかねっそうよ今どこにいるど動物園か水族館ですかね知りたいはい、はい、知りたいですはい、はい、<笑> 1匹はアメリカああ2匹はアメリカか 一匹はイギリスの。え、じゃあ、気象希少象っちゃ希少なんですよね。そうそうそう。基本的にはの、あの、古生物よね。えぇ、ー、え、アメリカに持ってくる持って大体アメリカ持っていくんだよ。そう、調べるために持っていくんですから。もちろん。 えーえー、アメリカはやっぱ、まあ、ね、だいたいねあの世の中からなくなったものは大体アメリカもそうですね<笑> ア, メリカ ア, メリカアメリカかルーブル美術館にあるっていうフランスのね、うん、ルーブルは確かに、ね、ルーブルはね<笑>他の国にあったものがあるもんねあそこにね、うん、なるほどそ う, そういうことなんですね、えー、もう分かってる分かってる子供んりしないんですか、ね、あのー、おそらく、あのー、繁殖させてると思うけど、えー、繁殖まで行ってますか いや痛いそれを何に使おうとしてるのかなだから基本的に DNA DNA ああそっか d n うなるほどそんなのもーなんかもうそのネッシーが捕獲されたなんてさ、うん、もう30年ぐらい前のネタよ、うん、まあそ う, そうですよね捕獲ってキーワードもたまに、うん、<笑>その中でネッシーが何かの中で模型だとか<笑>ああああああたいなああそうなの 土土の子はそういい、うんうん、日本でも何回かで土の子は日本なん だ, だけじゃ、ね、はいっていうケースを、ね、取材しましたよねあ や,、うん、やっぱり、ね、でももう死体になっちゃってる、ねうん、そうなんですよね大体ツチノコただヘビかどうかわかんないねあの形状を見る限りるひょっとしたらトカゲのその <笑>あの手足がない種類なないないないバージョのかもしれないけどーたまに出てくるなるほどまたまにっていうかそういう種がいるみたいなわかりました超能力者日本で有名なキッキーオータキヨさんね、うんうんうん、あの方三上さんとお会いしたことはやっあるんですよねな何言うてるのあの方とかどうなんですか<笑>、ねね、やっぱキヨさんの歌詞よもあれ本当長い長いもう付き合いも長いしね あれ本物ですかあ一緒にあの風呂入ったのが あ, るあれあれあるんすよやっぱり本物よガチン<笑>最近スプーンはね<笑>曲げるんじゃなくて折ってるからなああもう切断してもらっちゃったね<笑>いや別に言えば 来ると思うよ、ここに本当ですか意<笑>外の紹介してるえちょっとめっちゃ面白くない<笑>それその会。回<笑>あのね、こういうふうな噂話だとか都先生だとか誰かから聞いたとかさ、うんうん、そういうのどうでもいいの、ねうんうん、目の前で本物目、う、の、ん、前で見るかどうかですよね本 物, で 本, 物でいい本物ってどういうものだ手品と何が違うかっていうその緊張感緊張感とやばい、見たいかもしれな い, い, やい、ね、見たい僕もテレビ 見てできるかスプーンはやったんですよ。ボキボキでしたよ本当フォークもいや俺大槻教授が曲げてるのでさびっくりしたけどトリックでそのスプーンを曲げる方法っていうのは40通りぐらいあるんねこれはいくらでもあるわけああでそれとね例えば切断されたスプーンの断面っていうの違うの、ね、電子圏面で見ればいますよね、うん アメリカのいわゆる夕方の普通のニュース番組アメリカは普通にその夕方のニュース番組で UFO の話とか平気でするじゃないですかあの夕方だけじゃないよあ、ま、CNN 全部やる CNN 普通にやってる、まあ、で日本はそれないじゃないですか最近やたらと言わなくなってる感じすごい毒するんですよだってあのそんなのやったってさあの何だろうな 面倒くせえじゃんそうなんですか、ね、対応がさ需要の問題ですかねまあ需要というかテレビはみんな横並びだから、うんうんうんうん、なんでこんなこと報道してんだっていうのは電卒食らっても嫌じゃない特にテレビなんかさ、うん、だから政府がね認めてくればだから今年はすごいあの画期的でアメリカの場合はもうアメリカ議会が UFO の存在をうんうん、うんうん もうだからもうアメリカ議会において UFO の話をした時に「<笑>ちょっとやめてください」<笑>まあそういうのあれかもね」とか言えないんですよ、うんうんうんうん、だからその議会においてその議員がね下院でも上院でもその政府に対してこの未確認飛行で UFO に関して。 現在の取り組みはどこまであるんですかじゃあ軍は今年1年間の間にどれだけのこういうようなデータとかそういうのをしてるんですかっていうふうに言った時にちゃんとデータ出さなきゃいけないっていうことになっちゃったんだよね。UFO っていうのはこれはもともとアメリカの軍が作った用語でこれが指し示す意味っていうのは地球が知的生命体が コントロールし て, る小体ているっういうん。だから今回僕ちょっと微妙なんだけどもペンタゴンが認めたっていうか UFO っていう言葉を使ってないんだよね。うん、UAP、うん、アンアイデンティファイ r であれ Phenomena 物体でもない未確認空中現象だっていう言葉を使ってるからまだいいのよ。なるほど。まだいいのよ。これを UFO っていう言葉を使うと。 それは地球が知的生命体、地球人以外の存在があるっていうことを大前提にするから。うん、からオブジェクトとして存在するってことだよな、うんうん、それをコントロールしてるのはだって地球人じゃない地球人にまたいろいろ語弊はあるんだけど、うん、なるほどここがすごいデリゲートの問題でさらに これは軍だから軍が発表した以上はそこにはただ単にこう「ありまらしいほです」じゃないいろんな戦略戦術とかいろんなことを考えた上で出してる、うん、やってることなの、うん、だから変な話この額面通り普通にこれを受け止めてると後でバカ見る、ね、なるほど ね, ね、うんうん、もっと恐ろしいですね いやこれ絶対聞いたかったのかもしれないですよね。いや、その、ロズウェル事件があるじゃないですか、うんうん。僕、あの、編集長がいろんなところで、ロズウェルの話をされてることを、実は、結構追っかけて見てて、でその中で、一個だけね、最後まで語られてなかったけど、触りだけ言って、途切れてるやつがあったんですけど、その、いる、ロズウェル事件は、あの、僕は知らないです全然知らないですけど、 総務庁曰くそのロズウェル事件というのは司会文書に行って最後 に, に日本の生ハゲにまでまた面倒くさい話繋がってるんだも<笑>んもうもうそろそろ時間るいやいや も, う<笑>もうちょっとありますもうちょっとこ<笑>れはねちょっとね、えー、話長くなる長いんですね<笑>それやる明日の朝までかこれいや嘘それをちょっとダイジェストにできないなんかもうちょっと短く ローズウェルと司会文書ってでもどうつながるのです<笑><笑><笑>司会文書は司会文書謎ですけど、ね、これ見てること司会文書とかああでも「エヴァンゲリオン」で有名になったからなあそれもあるし最近もねあの一部なんか破片が見つかったとかねそうなんですよねイスラエルに司会っていうね「死のみデッド・シー」ってあるんだけども、うんうん、そのほとりの洞窟から1947年にその最初は出てくる古い 旧約聖書の写本写本だけじゃないんだけど文書が見つかったっていう、うん、羊飼いだとかね見つけた地元の人が見つけたっていう、うんうん、でそれは今から2200年ぐらいまでにね、うん、2200年2100年ぐらいだからイエス・キリストのキリスト教が生まれる直前ぐらいまでの旧約聖書の写本が見つかったダ、うんね、ニエル書とかいろいろあるんだけど、うんうん、あまあ その書かれてる内容っていうのがある種の予言、うん、あってて、うん、でちょうどロズエル事件と時期が重なる ん,、うん、重なるんですよねその予言が予言というか見つかったのがねああそうですよ見つかったそれはもう偶然と見るかうんうんい う, うこれはユダヤ教の予言というのは神の予言だから、うん、そういうことは別にねただ単に、うん 世の中でいう偶然ではなくてちゃんと神の意思であるとい う,、うんうん、いう話になるただこれはまたね大前提としてちょっと、うん、壮大なわけですねうんうん歯科文書がなぜその日本と関わるのかとかね関わるんですかえー、やっぱだってそうしないと生懸に繋がらないけどねすごいな た、まあ、だ一つだけこう、なまはげということで言うと、ええ、生ハゲと全く同じ祭りがヨーロッパにあるでしょいや、それ知らないですえ。だからそこから話さなきゃいけないねヨーロッパに。これからの季節だよ、来月、ええ、来月、まあ、11月や12月にかけてヨーロッパでは、ええ、特にあのクリスマスのシーズンには。ええはい、僕、ヨーロッパよく出張しますけど、あんまりわかんないな、どんな。 お祭りがあるんですよ、はい、特に東欧系の祭りドイツ、はい、オーストリアポ、はい、ーランドとかうがそう検索でねク ラ,、はいはい、ク, ラでクランプスはいクランプスわかりますよクランプスまさにあのおクランプスはい僕ゲームの中でよくクランプスってクランプスのあれ出てくるんだよねうんやってるゲームでよくねはクランプスは、はい。い、ね、クランプスは生ハゲでしょあれあ確かにそうです ね, やっぱねこういううん あ、あれはそうなんですか。あ確かに似てんな。言われてみりゃ同じよ。クランプスって何のために来るの？あれ何のために来るんですか？山から降りてくるのよ。あ あ, あ, あ、同じじゃん。で山から降りてきたと何やるの、うん？この木の枝を持って一軒一軒で子供たちにバンバンバンバン、ねね、親の言うこと聞いてるか、ね、宿題やってる か, か風呂入ってるか、ね、バ, バンバンバンバン、ね、バ, バンバ ン, バ ン, バンいやいやいやおまえらがご機嫌よう<笑>いやいやい そ, そこではないですけどでも確かにそうですよね。 本当は共通だ全くないじゃん、うん、でもしかもそのクランプスっていうのはクリスマスの祭 り,、まあ 当, 時の祭りね、当時の祭りでね当時の祭りで先頭がサンタクロースなのよサンタクロースの後ろにバゲモノが並ぶわけ お, おかしい話ですねよくんサンタクロースってどっかこのキリスト教のねあの行事というかさ、はいはいはい、それ聖人だって 例えばセントニコラスっていうけど、ねはいね、モデルがいるとは言われても ね,、うん、ね言うけどね、うん、何言っちゃってんのみたいな、うん、サンタクロースは生ハゲだよなるほどあそうなんですねあまあ確かに日本語もそうだもんなあれ雪国の話だもんなあじゃあ、ね、でも長くなるよこれそういう神話みたいなつながりがあるわけですね神話どころじゃないよああ DNA とか言った DNA なんですか だから長くなるってそうか長くなっちゃうのが長くなるんで、ね、<笑>ちなみにあの、ロズウェルのあの事件で言うと、あの、編集長のロズウェルの話はすごいいろいろ見てるんであれなんですけど、その、あれいろんな説ありますけど、その、一個よく根強い説として、あの、逆にアメリカ軍が、 その有法的なああいうものを実はたくさん本当に秘密兵器みたいに作ってるのを隠蔽するためにわざと宇宙人だったそうじゃないみたいな話をあいつら自身がなこう流した噂だみたいな話あるじゃないですかまあこのレベルねそうそうあやっぱでもそれはこのレベルのああそれは真相ではないんですかねじゃ あ,、まあいいじゃんそこでも満足してるああなるほどそれはそれでまあ大体こう 2回転ぐらいの人が大こう。ああ、2回転。僕、これが4、5回転してくるとまた違うわけですねおうおうまだまだ。見えてくるわけですね。まだまだ絶望が足りないから。なるほど。これをこ絶、絶望が足りないわけですね。これをこう、い<笑>くそこを超えて、その絶望を超えていくと、もっと先が見えてくる。なるほど。やばいやばい。本当やばいんだから。宇宙人、宇宙人の死体はあったんですかね。 えないとでも思ってんのいやいやただその僕ももちろん本物は見たことはないので何言ってんのもうそれはとっくにあるわけです<笑>だからさ、うん、あの1947年の段階でもね遺体があって、はい、その後ね、はいはい、ねっ、はい、かるでしょ当時だって血液型ぐらいわかるわああそうですよね どういう人種かわかるわ、うん、後に DNA 検査もするわす、ね、全部解剖してる、うんはい、全やつらがもうんうん、かったんだってすぐ分かったこいつらあ地球が攻めたよと地球外知的生命 体, 知的生命体<笑>どのあと。その地球外知的生命体の大どんでん返しが、うん、あるんですかえ チチチまあ、あまりだから、まあ、今度はな<笑>今 度, は、まあ、今度はな<笑>、うん、絶対まだ呼ばなきゃいけない思う。宇<笑>宙人がもちゃんと拉致して解剖してチップ埋め込むべきはこの方ですよね、まあ、そうそうそ う, そう本当ですよ本来であれ編集長ひょっとしたらちょっ と, ちょっとち俺らと違うかもしれないけどね何、ね、か, か言いに来てる人の可能性があるからね、うんうん 可能性ありますよ あ,、まあ半分当局の手先ですから<笑>手先手先でも金棒担いでるなっていう実感はありますよね<笑>うんいいように使われてこういう「ムー」の記事にしてねでもあの読者の人たちはちゃんとそれを裏を読んでくれるからそうですよねささんめめてください締めたくだいいたな今日は<笑>そうは言っても 俺ここで表紙に書いてあることだけでもまだ聞きたいこといっぱいあるピラミッドのエジプトの話とか今ね娘がエジプトに興味を持っててね<笑>これはねあのあれさ ミ, ミオグラフィーっていうと本当にあに最先端の技術で宇宙船まあいわゆる電子あるでしょ電子と同じレプトンなんかの、はい、ミュオンっていうこれはミュ粒子、はいはい、ま あ, あアルファベットからウ粒子って書くんね、はいはい、そうですよねまで、うん、要はそのスキャンしちゃうレントゲン撮っちゃう、はい、エクサーがやってそうすると 未知の部屋が空間があるって。あるんですよね、あそこね。やったよな。<笑><笑>いやあれ言われてんだよそういうの。その、だっ本当に出てきたんだよ実際。その研究をしている教授に直接取材して、うんうん、でなんですよね。そんなムー12月号。だからここ急に真面目な科学。そうですよ。これ昨日発売だっけ、うん？いつ発売でしたっけ？もうは発売中です。えー、まだ発売中です。発売中です。ここ発売です。 は発売中でございますさっきの話じゃないけどやっぱ本物見なきゃダメだよねそうそうだからそこでそのさっき言ったね蝶の役者の清さんの本物見てなんぼでしょうえー、ちょっとやってほしいかちょっと待って俺本物見たいなそういえば確かに、うん、俺いろいろ言ってるけど手品を100個見てもしょうがないでしょう本物あってないもんな本物見ないと三、えー、んさん呼んだら来てくれますかねいや新たな場合 それはあのこちらの交渉違いじゃないですか。<笑>あでも繋ぐことは全然 OK <笑>ちょっと繋いでもらいますいらも。それ本当にカメラの前でやってほしいですね。お、は、お、い、締めの。今日二回目ですけど。あさん締めてください。奈良さん。締めてください。奈<笑>良さん。ささん俺あの前のカレンダーの話まだしてないんだよ。<笑> <笑>あれは物理的に書けなくて終わってるのかどうかって話ちょっとやりたかったんで母さん今度<笑>また来てもらいますよゃあオーパーツもちょっと不流だけやったけどオーパーツの話もまだしたいんだよ本当は<笑>来てもらいましょうよまただから今実際にあのやってもらうのとそうそうそう そ, うあ そ, うそれはねあのそっちう清水さ ん, さんもうちょっと今日は諦めますけど、うん、ちゃんと本物見ないと、うん、もう。 皆さんあの視聴者の皆さん、あのこの回は本当は、年間レベルでやりたい、<笑>はいこれ、はいあの、日本立てになりまそうですねで、すみません、僕のね、<笑>ファンの方、特にヨーロッパとかアメリカに多くて、一生懸命字幕読みながら追っかけてくれてる人は、あのちょっとある意味、日本の、ある意味、世界から見ればローカルな<笑>マガジンの話に。 しししててしままいまして申し訳ないんですけどあのでも話はグローバルですから、ねうん。っていうことに僕は興味があるんですけど全く今回本当に趣旨が違うけど。いやももううはこれ特別編ですかもう本当ということで僕の憧れ の, あの編集長に来ていただきまして今日はいろいろ話が聞けてあの満足ですとは言いません僕はまだまだ聞てま<笑> 異世界の入り口といいますか、はいまあ、スターゲートい、ね、じめのポータルということでただこれ、戻れないですからね<笑>ポータルをくぐると一歩足を踏み入れ し, しまったということで、はい、今日ははいまあ、ある意味お祝いをしたいと思います。